ヒットした。マジか。ちょっとすみません。油断してたらヒットしました。マジか。頭振ってる。マングローブのとこ行く。ちょっと思ったよりいいサイズやん。 何が来た？シルダでかい。これはでかい。やばい。タモ持ってきてない。お、でかいでかいでかい。来たー。来たー。 ほらほらでかいうよっしゃあちょっといきなりすぎだろこれ。よしよしおいでおいでおいで。タモ取った。あっしゃ風風でタモがうー伸びない。よっしここなら数が少ないぞ。 やったやったぜデカチヌゲット。こちらクロダイと違って沖縄にいる南クロダイという種類のチヌですね尻尾の先端がちょっと青くなってるお腹パンパンやりました初場所<笑>初場所で1匹目ゲット。ありがとうございますぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いしますまさかエビ1匹目から来ると思いませんでしたまだ時間があるんでねもう一度やってみたいと思います 置いて待つ。あ来た来た来た来た来た。おしヒット。あーこれもでかい。あこれもでかいぞ。 よしやばいやばいやばいあの樹木に入るあマングローブに入る。 マングローブに入ったやばい、木に巻いてるあ、木に巻いたクソ<笑><笑>行くしかないのか行け アクロバットな釣りになっております<笑>全然止まらんかったねこいつよしここだいたいたいたオッケーオッケ ー, オッケーマングローブから出てこいよしうわでかいほらそのきューリでかい うわえマジかマジかでっかいうわっさっきよりでかいのがこのノーカットで釣れたようわ危ない危ない 糸が外れたどうどうどうど う, どうどう落ち着けよ う, うわでかいこれはでかいよしうわこれ皆さんでかいでかチヌがノーカットで す, すごいね感動した俺1匹目より確実にでかい記録出たんじゃないこれ 50 50来たとうとう化け物釣ったぜ5 0センチ5 0 2ミリぐらいだけど5 0センチ超えたチヌやったああ構光灰にまっかけたこれ皆さんやりましたよちょっとこっちらとこうわバケツ入らんしほら1匹目これ2匹目これ 圧倒的に大きさが違うあのね南クロダイってそこまででかくなる種類じゃないんですよだから50センチ超えたら1つのランカーと言いますかである種記録みたいなもんですけどいつか釣れるだろうとは思ってたけどいつかこんなお魚が渋くなってる時期に釣れるとは釣りの神様ありがとうございます中っちゃんにも自慢だな皆さんぜひね今回は50オーバー釣れたんで高評価よろしくお願いしますもうここでいいね押さなかったらいつ押すのってぐらいですよ本当にありがとうございます 皆さんすいません今回2匹釣ったんでこの5 0センチさん逃がしたいと思います賛否はあると思うんですがこの子にはねいっぱい子孫産んでもらいたいなと思いますちょっと回復の時間も与えたんでね大丈夫だと思うファイトしてくれてありがとうほらありがとうねいっぱい子供産んでおっきい子いっぱい作るんだよすげえ楽しかった最高本当にあの最初に釣れたチヌには悪いけどあの子を美味しくいただきたいと思います5 0センチまでなるって本当に 何年生きたんだろうねうーいやー夢みたいだったな5 0ンチが手元にいたなんてよしじゃあ帰りますかこの後はねさっき釣ったチヌ美味しく食べたいと思います帰りましょうあまた釣れてたぞちょっと待って 50cm 苦って置いてた竿にヒットしとる待て待て待て待て想定外想定外しかもこいつ外に行くぞ ななんなんお前お主の正体なんやねんあああおおお外に行くマジか止まらんぜ<笑><笑> あ, あまたでかいチヌだ嘘やん うわおこいつもでかいう わ, うわうわうわうわうわパワーすごああやばい今日はなんて当たり日だお主まだ走るお主ゲット待ってこいつももしかしたら行ったんじゃねえ5 0センチああこれは50ないかでも4 7 4 7センチったでっか4 7ンチ行きましたよ今日は万の族だ もうちょっとこれ以上つったらね現場荒らしてしまうからもう今日帰ろうあーただこいつ5 0いってないからねこいつも持って帰りたいと思います<笑>いいお土産になりましたお口のいいところに張りかかってますよはいということで皆さんもう高評価何回でもいいんで押してくださいただし偶数で押すとゼロになっちゃうんでね奇数で押してくださいよろしくお願いしますではお家に帰りましょうね臭いね 47はいいいいるんでねねたただきたいと思いますやっぱ、ね、みんなに5 0ンチ逃がしたって言ったらちょっと<笑>いいって顔しますねいいんだいいんだ俺が釣ったんだからよし血抜きーはい家に帰ってまいりましたどうですかこれ早速さばいて食べてみたいと思いますあじゃあちゃちゃっといきますねうろこを取りますおなんかパンパンだよ怖いねここまで大きいと、うん ちょっっと待ってこのまな板がもうぬるぬるするいやいやいや食べすぎだってお腹すごいもう海藻とかめっちゃ入ってる卵餅ちでしたかあーそれでそう卵餅ちはあんまり食べないようにしてるんだけどもうこればかりしょうがないなはいじゃあ血合い洗います釜を落とすちょっとぬるぬるひどいんでタオル敷きますよっしゃはいこんな感じで3枚におろしていきます腹骨を取る中骨を取る皮引き 綺麗ななですすまな板が悪かったっすねニトリで買ったまな板めっちゃ滑るでこれカインズで買ったまな板なんですけどカインズのまな板は本体が滑るちょっと塩をかけて余計な水分臭み抜きますはいではこちら「塩氷水水 T シャツも作りました」YouTube のストアから購入できます いただきます。あいもうチヌはねシンプルな刺身でいただきます。バッチリ。バッチリ。うん。うまい。美味しい。うまいね。じゃああとはゆっくり食べます。ということで今回大成功です。ありがとうございます。皆さんとうとう50オーバー釣りました。ぜひね高評価よろしくお願いします。じゃあこの後じいちゃんばあちゃんにも刺身おす分けしてきます。行きましょう。はいばあちゃん刺身チヌ。あチヌ。今日釣ってきたの？じゃばあちゃん。昨日。はい。こちら。はい。いただきます。はい。いただきます。こっちにさびら。 チンチンおいじゃん美味しいねおい、うん、しいよね最高だ OK、じゃあ お, おつまみで食べてね、はいはい、はい、ありがと う, う あ,、うん、あの、アラとか持ってくるよ、骨とかうん、アラ持っ て, てうん、猫つけバイバイあ、入っちゃダメおいおい、入ったなお前